I'm sorry. ル<笑><笑><笑>、えーーし昨<笑><今>日<笑>お疲れ様です様昨日どうでした<笑><笑><笑><笑><笑>あのすみません、携帯をなくしてございました。い今もななどうなあな え、しましたまえ、しましたあたおめでとうございますはいライドルでし た, でした<笑>やばいねー<笑>やいしいわ<笑>今のいい<笑><笑>もう一 回, 回、もう一回そこ大丈夫かな あの、その間つけて、試したいことがあったら、どんどんどんどんチャレンジしてください。それでは、えー、フラストリックス、ええー、作業性センサをお始めさせていただければと思うんですけれども。<笑>うんま<笑> 2022年に行われた世界大会スーパーボールのラブルルーティン部門で最位に獲得日本の現在最も9段のフリースタイルフットボールーアーキーそしーて、ね、日本最高峰のチームにあるミラーテクニシャンのメンバーになりユーリ ー, ーそして最後に数々の世界大会に実績を残してきたレジェンドプレイヤーヒーロミケン ではクバトルスタート<笑> だもっと高いよ。うんうん